みんなおはようポルテのじいちゃんですなんかポルテから聞いたんじゃがある動画が100万再生を2本ぐらいと超えて、まあ、わしの孫ピアニストコメディアンピアニストみたいなことをしとるんじゃけどそれでなんか100万再生を超えたらしいんじゃ。 わしもピアノを弾いとって孫に負けたくない今日はフォルテは二人がかりで前超絶技巧を弾いとったんだけどじいちゃんまでなれば一人で超絶技巧を全部弾けるんじゃ行ってくるけんのおはようございますジジフォルテです今日も会長です今日はストリートフォルテということで皆さんどうぞよろしくお願いいたします、えー、これがジジフォルテの全身画像です ありがとうわしは幸せんよみんなあのよかったらコメントチャンネル登録グッドボタンお願いします。